挨拶を申し上げます。お年玉ください。新年の挨拶を申し上げます。お年玉ください。ははは、今年も、いつも、お元気で。ははは、今年も、いつも、お元気で。 はは、は、今年も、いつもお元気で。